皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月6日。本日も昨日の動画の訂正から始まります。フォルモンティ村の最後の日は昨日じゃなくて今日でした。右上のドラキーマが結構な頻度で終了のお知らせを言ってきていたので勘違いしてしまいました。普通に考えたら土曜日に終わるパターンっていうのは今までなかったですね。 ちなみにお月見団子の台座と仕草のお供えの台座は微妙に模様が違います。だからどうしたって話ですが。今週はエピソード依頼帳と鉄人クエストで同じ防衛軍のお題がありますので一緒にやるのが効率的ですね。ところで白雲の名翼兵団ってどこにミラクルボックスが出るんでしょうか 予習が足りてませんね。などと言っていたら、案の定メタル迷宮賞体験をやる時間がなくなりました。それでも集荷のパワーは凄まじく、戦士と魔剣士のレベルがカンストしました。今日はこれでとりあえず良しとします。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。